はい皆さんこんにちは金子康駅でございます今日は4月7日金曜日どんよりとした雲が立ち込める東京渋谷 NHK の前から放送させていただきます今日はですね区議会で最後の区議会の幹事長会などがあ、えー、りましたので、えー、久しぶりに渋谷区役所の方にやってまいりましたはい今日が最後ということで今日はですね区役所から預かっている iphone ipad ですね ipad の ipad pro の結構いいやつ を4月30日で私の区議会議員の任期は終わりでございます。合わせて今日渋谷区役所の選挙管理委員会に行きまして、自分が今度の4月23日の投票日に向けて選挙で立候補するんですけれども、それの書類の事前審査ということで、きちんとその書類をですね、選管の人にチェックしてもらうんですが、やっと今日全部終わりました。 えー、ですので、封印をしてもらって、当日4月16日の日曜日公示の日に、この選挙管理委員会の書類を持っていけば、私は無事、選挙に立候補することができるということが一つ。そして23日の投票日に、多くの国の皆様が、私、金子や責にもう一回やれと言ってくださる方が、大勢の方いらっしゃれば、もう一回やるかもしれないと、こういったことになります。ぜひ多くの皆さんの応援いただければえ幸いです。ところでですね、今日あの、え、ー 区長選挙、今度4月、です、ね、区議会議員と区長の選挙もあるんですけど渋谷区長選挙、ここ混戦模様ということで前回の放送でもお送りしましたけども長谷部健さん、今まで寝てきても受かるんじゃないかと言われてたんですがひょっとしたらこれ、長谷部さん、もしかしたらこの2期目で終わり、追い落とすことができるんじゃないかという情勢が高まってきております。立憲民主党、それから 共産党、令和推薦組などが推薦する吉田佳代子さん、女性候補、それから保守系無所属の鈴木哲司さんという、自民党の一部の推薦に向けられるようなんですけれども、このお三方出られて、それぞれ皆さん、現役の若いこの、ね、若手区長候補3人の方、まあ、それ以外にもあの諸派の方もおられるんですけれども、大きくこの三方の 戦いになるものと思われます。あの今日、私、自分の自宅から区役所に来る途中に、鈴木哲司さんの事務所の前通ったんですけども、すでにオープンしておりまして、えー、選挙準備を着々と続けてられるような、えー、印象を持ちました、パンフレットもらってきたんですけど、すごくいいことをいくつか書いてありましてね。あの 特に命を大切にしましょうと、えー、鈴木哲二さんのコメント、えー、命を大切にする区役所にしなきゃいけませんねって、今の発明、そうなってないんじゃないでしょうかということは書いてあったんで、まあ、詳しくはあの鈴木哲二さんのホームページなど、や、えー、チラシをご覧になっていただければと思うわけであります。はい、えー、と来週週ののの、えー、今日日日日がが金曜曜でですからあととと間後の、ね、次の日曜日には、えー、選挙運動が始まるということで まあ、繰り返しの人気が悪いということもありますけれども、なかなかこうしてもどうも忙しい日々でございます。今日私のことなんですけど、長女 がですね、高校に生、えー、になりまして、高校入学式があったんですけど、ちょっと残念ながら、きょうは、えー、この子供の高 校, 高校の入学式行けなかったんですけども、きょうは街であちこちのそういう、えー、入学式に行くであろう、えー中高、中学生、高校生の方とかね、お父さん、お母さん一緒に行く方の姿を見受けをいたしました、いろんな意味で、ね、新生活を迎えられる方々のますますのね、ご多幸、ご静養、お祈りを申し上げます。はい以上 で本日4月7日の私のコメント放送を終わらせていただきますご視聴いただきまして最後までありがとうございました NHK と渋谷区役所の隠蔽体質をぶっ壊す渋谷区役所の五十嵐都市教 育, 教育長を辞めさせる